磯磯崎崎民進党新緑風会の磯崎哲次でございます、えー、早速質疑の方に入らせていただきたいと思いますが、えー、冒頭の質問はです、ねえー、大阪の豊中市の国一の売却問題についてということで、えー、主にはあ財務省の理財局の方に事実関係の確認を 今日はさせていただければと思っておりますのでよろしくお願いを申し上げます、えー、まだあの今お手元に資料をお配りを始めておりますので、えー、来てから皆さんにはお目通しをいただければと思いますがこの資料に関しましては我が党におきまして財務省の方からそのゴミの埋設物の確認 に使った、確認をしたときの資料の提出を求めた際に、近畿の財務局の方からご提出をいただいた資料で、写真及びそのときの地図、どのポイントからどの方向をとった写真かということを説明したものを提出をいただいたものであります。 でなお、本資料につきましては、先月の3月の13日の予算委員会におきまして、えー、我が会派のお小川敏夫議員の質疑の中でも使 用, し使用をさせていただいている資料となります。 でまず確認ですけれども、あ確認といますかね、そのときのやり取りで、えー、写真の3と16についてなんですけれども、これ、別々のポイントから別々の方向を取った写真ということで、地図には記載があったんですけれども、まあ、全く同じ写真であると。 いうことをそのときには指摘を、その委員会の中で、我が会派の河井議員から指摘をさせていただいたんですけれども、そのときに佐川局長の方から、まあ、同じ写真だというふうに考 え, 考えられますということで、ご答弁をいただきましたで、この写真、結局間違っていたのは3なのか16なのか、これ、どちらになりますでしょうか財務省佐川理財局長。 お答え申し上げますあの先日、委員のご指摘のとおりあの、ここはミスでございましたので、あの党の方にもあの提出しや謝者対をしましたし、委員会でも答弁をさせていただきました、で今のご質問でございますが、この16番の位置の方が、実はこの3番と同じ場所をあの撮影をしていたということでございます。磯崎哲君 はい、ということは十六がまあ写真及び地図上が間違っていて、三の方だけであるということだというふうに認識をいたしました。では、これ、この写真と地図についてですが、この三月十三日の予算委員会で指摘を受けた以降、また新たにこの写真及び地図については、財務省の中で確認はされ、改めて内容についての確認はされましたでしょうか。佐川理財局長。 申し上げますその内容の確認というのは、ちょっとあれ、なんよくわかりませんけれども、一、えー、についてはあのご指摘を受けて、十、え、六、ー、番と三番はあの、写真は別ですけど、同じあのなんんですか、ね、場所を撮った写真だということでございまして、それ以外の内容については、何か取り分けてそこからあの調査をしたということはございません磯崎哲二君。はい、今、それ以外の内容については確認はしなかったということでございますけれども。えー 実はこれ以外にもおかしい点がかなりございまして、えー、なぜ確認を今、まあ、改めて聞いたんですが、えー調べら、調べておられないのかなということを疑問に率直に今思っております、ちなみにご紹介をさせていただきますと、その中の写真の4番と、例えば17番なんですけれども、これ、はその背景にトラックですとか、プレハブの小屋が写っております。 そうしますとそのごみの形状や背景のプレハブ小屋、トラックの停止の位置ですとかあと木の形などからこれ同じ山を映しているんですよね、17番の左下のところにボトルがちょっと分かりづらいんですがやはりブルーのボトルが写っておりましてその周りの土の形含めてこれ4番と7番というのは同じ山の写真、ところが地図上で見ますと4番と7番は全く別の位置で別の方向を写したということがこの地図上では示されております。 それからもう一つ番あ13と14と15でありますけれども、えー、こちらも見ていただけるとわかるんですが13の山の左側の山が14です13の山の右側の山が15ですところが地図で見ていただきますと 十三が一番き、左上になりますが、十三が一番近接をした位置からの撮影で、その背後が十五、その背後が十四ということになりますが、この位置関係からではこの写真は撮れないと思います。えー、その下にですね、うん、ちょっと緑色の、えー、新たな十三、十四、十五という位置関係と矢印を書きましたが、これが、えー、私たちの方で新たに書いた位置になるんですが、この位置が正しいであろうと。 いうのが私たちの認識でありますあちなみにあのこちらの地図につきましては、あの我が会派の川合孝則議員、先ほどちょっと質問もした議員ですけれども、川合孝則議員の方で改めてチェックをしたということですので、その資料を私は今日はお借りをしてご説明をさせていただいております。ですので、十三十四十五もおかしい、それから九と十一です、九と十一におきましても、背景にマンションが映っています。 で、このマンションはですね、地図を見ていただきますと、この地図の南側に3箇所土地があるんですが、これだけ高い建物が建っているのは、この一番右側の敷地だけです。真ん中の土地は普通の2階建ての家屋、一番左側には3階建てぐらいのマンションしかありませんので、これだけ大きい建物があるのは、一番この南右側の 土地だけになります。したがって、このマンションが映る位置関係ということでいきますと、私たちが後で書き 足, すか書き足しました九と十一の位置関係しかありえない。財務省から提出をいただいた九および十一からは、この写真は撮れないということになります。さらにもう一つ、十番です。 えー、この10番のプレハブの建物の位置ですとか、提出えー、位置をかん、えーまあ、見ますと、えー、この10番の写真が撮れるのは、えー、ご提出をいただいた地図上の真ん中から左下に向かった矢印では撮れません、やはりもう少し下の位置、私たちが書き足しました、えー、ちょうど真ん中より若干下の位置からまっすぐ東側の方あ、西側の方向に写した方向でないと、この写真は撮れない。 というのが、実際にいただいた写真を改めて、私たちで改めて確認をした結果からすると、こういう形になろうかと思います。これだけですね、写真におかしい、あるいは提出をいただいた地図、この差し示したものには、おかしい点があるということが、私たちの検証でも見つけられるんですけれども、改めてお伺いをいたしますが、これ、確認を、河井議員に指摘をされた以降も確認をされなかったようでありますけれども、 なぜ他にも間違いがあったのではないかなという見地で確認をいただけなかったんでしょうか。佐川理財局長。ええ、答え申し上げます。あの三月三十日に近畿財務局が撮影をした。写真がこの十数枚でございまして、今あの位置が位置関係が違うんではないかというまご指摘をいただいたところでございますが。あの現場の。 人間が写真撮影して、まあ、現場の人間がこういうところから撮ったんだろうということでこういう資料を示させていただいているわけでございますがあのいずれにしてもその若干その位置的なズレとかというのはもしかしたらそのあるのかもしれませんがその点についてというよりも本件は3月 の, その30日にです、ね、現場でその工事関係者が支出を行った後に近畿財務局としてその一帯をですね その財務局の人間として写真を撮って、それでこういうふうに残っており、それをこういうところから撮ったんではないかということで、地図にお示しして、ご提出しているところでございます、従いまして、その今のお話が逐一、どういうふうに正しいのか、正しくないのかというのは、ちょっとこの時点であれですが。あのいずれにしてもこの 3月30日に縮小したあとの、そのこういうごみが、埋設物が地上に散らばっている写真を十数枚撮ってご提出させていただいた、磯崎哲二君、質問は続けてください。あの今、お話をいただきましたけれども、確かにその、えー 大阪の方から提出をされている資料ということで、まあ、こちらとしては受け取ったということなんだと思いますが、少なくとも国会の審議の中で間違いがあったのではないですかという指摘を受けたということでありますから、そこはやはり他には間違いなかったのかということを確認をいただく必要が、私はあったのではないかというふうに思います。で、まあ、この資料そのものは、えー、当初は、我が会派の、えー、会派のその会談、えー 調査の中で、えー、財務省の方に来ていただいて、そのやり取りの中で会派に提出をいただいたものでもありますので、えーまあ、そういう、えー、国会に直接提出ということではありませんけれども、やはりその点については、しっかりと私は見てほしかったと思います。で、なぜこの資料を我々が提出をお願いしたかといえば、それは当然、9.9 メーターの深さからごみが出てきたんだ、これだけのボリュームのごみがあったんだ、それを根拠にして、8億円もディスカウントがあったと。 ですからそ の, 証 明, となるもの証明になるものを提出をお願いしますと言って、これが出てきたわけですから、これにはきちんとそれだけの、説明するに足るだけの信頼を受けるデータを出していただかないと困るんです、そういうことなんです、で今、ご指摘をさせていただきましたけれども、十七枚中、やはり十枚にミスがある資料を、私たちは証拠能力があるというふうにはとてもではないですけれども、考えられないと。 いうことを改めてお伝えをさせていただきたいと思いますけれども、この資料をもって、この資料で財務省としては、やはりごみの査定については問題なかったというふうに、今でも局長はお考えでしょうか磯崎局長、明確に答弁してくださいあ。ごめんなさい、佐川局長。お答え申し上げます。 あの先ほどご答弁させていただきましたが、私どもこの3月の11日に新たな埋設物が発見されました後にですね、えー 3月の14日に大阪航空局と近畿財務局と現地に赴きましてその 9.9 メートルの杭を打ったところから出たごみのを確認しそれからこの3月の30日に工事関係者が出踪したときにこういうこの 3.8 メートルのところからのこういう埋設物が出てきたところを3月30日に近畿財務局で写真を撮影しあるいはまあ4月5日に大阪航空局が写真を撮影したわけでございます。 従いまして、今、8億円の根拠という意味で言えば、9.9 メートルの区域のところから の, その埋設物が出ている、あるいはそのほかのところでは 3.8 メートルのところからゴミが出ているということを前提に、大阪航空局においてです、ね、きちんと工事積算基準に基づいて積算をしたというのがこの 8.2 億でございますので、その写真の位置ということではなくて、ゴミの埋設物が出たことを確認した上での試算でございますので、私とも間違っていないというふうに、まだ考えてございます。 磯崎哲二君。 はい、あのこれだけミスが出ている、ミスが見つかった写真を持って、あの間違いがないと、はっきり言い切れるのは、私は正直言って信じられません、今、お話をいただきました、3月の14日あ11日の日に、えー、新たなその埋設物が発見をされて、14日の日に実際に 9.9 メーター、それを確認したというお話でしたけれども、これはあの同じく3月13日の予算委員会で、我が会派の小川敏夫議員からの指摘でやり取りがされております。で 改めて確認なんですけれども、このその時の 9.9 メーターから出てきたというゴミのそのものの写真、あるいはそのドリルの先端の写真というものは存在はしてないんでしょうか。佐川理財局長、お答え申し上げます。あの3月の14日に金、えー、在と大阪航空局と実際に現地に足を運びまして、そこにいます工事関係者から。 あのお話を直接、ヒアリングを聞きまして、それでその 9.9 メートルの区域掘削工事の過程において廃材が発見されたという報告を受け、また現実にこの廃材が多量にこう含んでいる土が後半のエリアに積み上がっていることも確認してございます。 それから今、先生ご指摘の、その先端部にこの廃材がついているというお話でございますが、それもその後、大阪航空局においてです、ね、工事関係者から提供していただいた写真で、そういうドリルの先端部に廃材が発生しているといったことも確認しているということで、そういうチェックを行っているということでございます磯崎哲二君、はいえー。今のご説明の中でもありましたけれども、そうすると、9.9 メーターの部分のごみの写真は、 あるとといいうこででよろしいんです工事関係者が持っているということでよ ろ, よろしいんですよね佐川理財局長。お答え申し上げます。あの本件、ずっと航空局の方でご説明をしている話ではございますけれども、えー、今申しましたように、工事関係者がそのドリルの先端に廃材がついているといった写真については、提供しておりますので、そういうところも含めまして、えー、きちんと確認をしているということでございます。 磯崎哲次君、えーまあ、実は今のご発言の部分は、まあ、説明の部分は、まあ、以前にも 同, じ同様の趣旨の発言は局長されておりまして、えーまあ、現場でのヒアリングや写真等も確認した上で、深い部分からあるということを確認したと、これ、三月十四日ですね。 3月14日の説明について、えー、現場でのヒアリングや写真等も確認した上で、深い部分からあるということを確認したわけでございますというお話をされているんですけれども、そうするとこの深い部分からゴミが出たんだということが分かるヒアリングの内容、あるいは写真というものは、えー、これも同じですけども、財務省として所有されていると、今も保管されているということでよろしいんでしょうか。佐川理財局長。 答え申し上げます、あのー、その工事関係者がの撮った写真で、この深いところまで掘って、ドリルの先端にその廃材がついているといったような写真は、大阪航空局の方で業者から手にておりますので、直接私どもが持っているということでもございません。磯崎哲次君、はい、ではあ 写真の方うは大阪航空局の方であるということでありますけれども、ではその工事関係者のヒアリングをした際のコメントというものは、同じように、あの今なければ、あのデータとしてあるかどうかというのは、いかがでしょうか。佐川理財局長 申し上げますあのその場、現実に行ってです、ね、先ほどご答弁申し上げましたが、えー、近畿財務局と大阪航空局で行って、えー、現地 の, その工事関係者から目の前にあるそういうこの多量に廃材を含むその土が広範なエリアに積み上がっている状況を見ながら聞いてございますので、そこについて何かこうメモが残っている磯崎哲二くん。ただ、メモが残っているわけでもないけれども、ヒアリングをした。 まあ、財務省の方にはその写真はないけれども、結果的にはヒアリングの内容と写真、この二点を持って 9.9 メ, メーターからゴミが出たのは間違いないと判断をしていると。今の話、これまでの話を整理するとこういうことになりますよね。手元に何も残ってないんだけど判断だけはしたと。私にはそういうふうに聞こえます。えー 同じくこの3月13日の予算委員会の中、あ、すみません、月十三じゃないですね。えー、と、今回のこの資料提供をしてもらった河井事務所の方で、河井隆則議員が、実際に土木の専門家に相談を し, たんしています。で、その専門家の意見によれば、浅い層で巻きついたゴミというものがそのまま上がってくると。 ゴミとして、ね、上がってくる可能性もあるし先端部分にそのまま巻きついている可能性ももちろんあるけれども上がってくる可能性もあって、えー、ドリルの先にゴミがついていたことをもって 9.9 メーターの深さにゴミがあったことの根拠にはならないのではないかというのが、まあ、その専門家の方のご意見だったそうでありますけれども 9.9 メーターからゴミが出たというふうに工事関係者の方がおっしゃっていたのかこれ 誰が 9.9 メーターのゴミだというふうに判断をされたんでしょうか。佐川理財局長、お答え申し上げます。あのドリルでこう杭を 9.9 まで掘るわけでございますので、現実にその 9.9 のところをその目視できるわけではもちろんございません。 そういう意味では、そういう答弁を何度も航空局の方からあのさせていただいているところでございます。ただ、9.9 まで、あの、杭を掘って、えー、その中で、このドリルを掘っていく中で、途中からずっとこういうゴミが出てきているということを確認しているということも含めまして、えー、その大量に、そういう土が広がっているということを見て、9.9 メートルのこの過程において出てきたということでございまして、そういうことを全部総合的に判断した上で、大阪航空局の方でそういう積算をしたということでございます。 磯崎哲君あの今お伺いしたのは、9.9 メーターという判断がです、ね、ヒアリングしたときに工事関係者から、これは 9.9 メーターのごみですよ、専門的検知からこれは 9.9 メーターのごみですというふうに断定される発言があったのか、それともそうではないんだけれども、最終的に近畿財務局なり、大阪航空局なり、そちらの方で。 判断をしたのかどちらになるのかというふうな質問ではあったんですけれども、この点についてもう一度、ヒアリングして、工事関係者が 9.9 メーターと断言したのかどうか、その点について、1点のみについて確認したいんですが佐川理財局長、えー、大変繰り返しの答弁で恐縮ございますが。 工事関係者からヒアリングを行った過程で、関係者の方から 9.9 メートルの区域草着工事の過程において廃材が発見されたという報告を受け、またその後にです、ね、そういうドリルの先端部に廃材等が発生していることについての写真等を見てということで、とうとでそういうものを全体と見て確認したということでございます磯崎哲二君。まあ、そういう答弁だとすると、やはり専門家としては、9.9 メーターという断言は、やはりできなかったんではないかというふうに推察を。 いたしますこれはあくまでも今の私のやり取りの中で感じた推察にしかなりませんけれども、まあ、それでいくと、やはり最終的な判断は現場を見て、えー、写真も見て、えー、役所の方で判断をされたということでありますから、これ、科学的に、技術的に本当に 9.9 なのかっていう、証明するものが、今のところそうするとないということだと、私は言わざるを得ないというふうに思います。 でまあ、今日一連いろいろとこうお話をさせていただきましたが、まあ、そもそも今、私があとからこの写真と地図のこ と, でところでご指摘をさせていただきましたけれども、えー、こうやって指摘を前回されたにもかかわらず見直しをしていただかない、えー、多くのマスコミも報道をし多くの国民が注目をしているさ中かにおいてもおかしいのではないかという疑念に対してそれを晴らそうと。 おかしくないんですよということを証明しようという気持ちが、私は申し訳ないですけれども、今の財務省の中にないのではないかなという気がいたします。えで、やはりこの写真もよくわからないし、結果的には写真わからないし、地図もわからないし、これ、現地調査したときの、改めてこの調査資料というものを、委員長にお願いでありますけれども、党委員会に改めて提出いただくことを求めたいと思います。 ただいまの件につきましては、ご国理事会で協議をいたします。磯崎哲二君。 えー、合わせてですね、あのー、ちょっと日付についても、これまでいろいろと説明に修正なり訂正なりがありました。で、今回も11日に発見がされ、埋設物が発見され、重要のヒアリングですけれども、最終的には改めて30日の日に行って、また写真を撮っているというようなこともあります。えー、ちょっと出していただいたこうした写真のデータもですね、見づらいということもありますので、えー、そうした日にち含めた 事実関係がしっかりと確認できるようにこのデジタルカメラの生データ画像データこれもしっかりと提出をいただきたいと思います委員長の方にお願いいたしますただいまの件につきましても後刻理事会で協議をいたします磯崎哲司君はい。え、今会計検査院の方でこの点については調査が始まっていると思います会計検査院におかれましてもこうした資料についても調査をぜひお願いをしたいと思います えー、佐賀局長に改めてお伺いしますが、これ、資料提出、できるだけ早くお願いしたいと思っておりますけれども、いつぐらいまでにご提出いただけますか佐川理財局長、えー、そういうその資料があるかどうかも含めて検討したいというふうに思います磯崎哲二君、あのー、あるかどうかというよりも、一度ご提出をいただいてます。 この資料の正しい写真と位置関係のものを私は提出をしてくださいというお願いをしています。今時フィルムで撮ってないですよね、写真。デジタルで撮ってますよね。あるかどうかじゃないと思いますよ。で、しかもコメントと写真の2点を持って判断したって言ってるんですから、ないわけないじゃないですか。何であったら提出しますみたいな言い方になるんですか。もう一度お願いします。佐川理財局長。 お答え申し上げます先ほどあのお答弁しましたように、その現場とのやり取りのみたいなその記録についてはないというふうに申し上げたところでございます、写真については今あの、委員御指摘のとおり、そこにあのコピーがあられるようですけれども、私どもも持っておりますので、写真 の, あのカードはきちんと持ってございますので、それがそのそのデジタルがちょっとどういうものか私は分かりませんけれども、そこについてどういうふうになるのかということは、ちょっと検討させていただきたいというふうに磯崎哲二君。 はい、えー、コメントも含めて、えー、改めて、えー、資料の方はご提出をいただきたいと思います、まあ、ただ、紙のデータが残っていて、デジタルデータがないというのは、今時のデータ管理法としてはいかがかなと思いますけれども、まあ、その点についてもあの当然あると思いますので、提出をいただきたいと思います、えー、最後にあのこの件、大臣について1点お伺いをしたいと思います。あの 私自身も昨年まで3年間は財政金融委員会に所属をしておりましたので大臣とも何度もやりとりさせていただきましたし財務省の方とも 何, 何人の方とも何度も何度もお付き合いをさせていただきながら私自身も勉強させていただきました大変重要なああの優秀な人材も多いですし本当に素晴らしい省庁だというふうに私は私のりには感じておりましたでそれだけ優秀な方が多い財務省において というか逆にだからこそ今回のこの様々なやりとりの中での不手際といいますかね、えー、様々な対応の悪さというのが私は本当に腑に落ちない思いであります。えー、今のやりとりしたデータの管理もしっかりです。えー、そ, のそれ以外にも今回のこの国一売却の件で様々な資料の要求をさせていただい て, いただいても、えー、なかなか出てこない、あるいはもう既に処分をしてしまったというようなこともあります。えー 公文書管理法の第一条も、も大臣はよくよくご存じの内容ではありますけれども、これについては、えーまあ、公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、こういう文言で始まります。 そしてその第一条の終わりには、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を、現在及び将来の国 民, 国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。こういう文言からもこの無償管理法については始まっているということであります。えー、こうした法の精神に鑑み入ってみれば、えー、やはり今回の財務省の一連のん対応、あるいはその文書の管理含めて、えー、やはり今一度足元を見つめ直すと。 考えすということも必要なのではないかなと思いますけれども、大臣のご所見もいただきたいと思います生財務大臣。あのこれまであのいろいろ答弁を含めまして、いろいろあの話が出てました石崎先生、言われるように、あのこれまでもう答弁をいたしておりますように、これは行財務省の行政文書のいわゆる管理規則にのっとって、これは保存期間一年ということになってますんで、傍ら、 決裁文書の保存期間というふうに関してはこれ30年って決まっておりますんで、これはそういった意味では経緯等の文書はきちんと保存されているんだと思っております。で、その上で、あの適切に保存された文書などに基づいて、あの、私どもから循環に 理財局長の方からいろいろ丁寧に説明をさせておりますんであので、公文書管理法が求めます、いわゆる国民への説明責任は果たされていると考えているんですが、いずれにいたしましても、このことに関して、法令の手続きとか、また適正な手続きとか、まあ 法, うんまあ、法令に基づいて、あの適正な科学によって処分されたものだと思っておりますが、いずれにいたしましても、丁寧に説明していくということは重要だということに関 し, まして、私もそう思っております。 磯崎哲君、はい、あのこの点については、疑念が晴れたという状況には程遠い状態だと思います。あの引き続き、丁寧な説明に耐えうる資料の管理、それから提出ということを改めて求めていきたい、えー、そのように思います、えー。では、次の点についてで、質疑、内容はガラッと変わって移らせていただきたいと思います。 えー、前, 前回ですね、3月の終わりの決算委員会になりますけれども、えー、我が会派の大島楠翔議員の方からです、ね、中小企業の金融施策と。